医療センターだより番外編研修医インタビュー研修として阿蘇医療センターを訪れた研修医のインタビューをお届けします、まあ、大きく2つあって1つ目がうちの実家が上山草市で海に面しているのできっと海とは違った山と触れ合いたいなっていうことが一つともう一つがここの院長である海先生 のご子息とたまたま熊本大学で同級生ですごい仲良くしてたので海斐先生がここで院長されてるっていうのを聞いてここをちょっとと選んでみようかなと思いました、えー、特に、まあ、やっぱり阿蘇は、まあ、山でもあるんですけど一番僕の印象としては地震を経験した場所なのでその地震後にあまり阿蘇に来る機会がなかったので例えば阿蘇神社だったり。 ほか の, の住宅だったりっていうそういう状況も全然知らなかったのでそっちの方医療もそうですけど そ, のそういう地震後の状況とかもすごい興味があったので見てみ、うん、見たんですけどやっぱり今2016年から2年3年目ですけどまだまだっていうところがやっぱりですねあるとすごいこの1ヶ月で感じました。で医療に関してはですね 患者さんとかがものすごく笑顔ってこう入院された患者さんを受け持つこともあったんですけど朝見に行ったり夕方見に行ったりするとすごい笑顔で迎えてくれるっていうそうですねなかなか去年1年間ではなかったようなすごいこの1ヶ月はそう平和に笑顔で過ごせましたやっぱり先生たちとすごい会話する機会が多くてですねあと をを経験されたた先生方ともよく話をしたんですけどやっぱり当時はすすごいい忙しかったみたみですねでそれと比べると今はまだその忙しさ的にはですね当時よりはまあもちろん大丈夫とはおっしゃるんですけどそれでもやっぱりですねそのもっとここをよくできるっていうもっと改善できるっていう点を先生たちがすごいお話しされていてそれを聞くと、まあ すごいいこっちのモチベーションにもなるとだから、ね、やっぱり先生たちのやる気がすごいあるなっていう印象でしたで、まあ、他のスタッフの方々もすごい優しい方ばかりで、まあ、このやっぱり来たばっかりでどうカルテを使うとか指示を出すとかも全然わからなかったんですけどもうスタッフの方がすごい優しく教えてくれて、まあ、働きやすい1ヶ月でした。 銃い銃い、ね、に関してはもう病院の隣にすごい綺麗な宿舎があって多分 3LDK ぐらいあるんですかねもうすごい持て余してもうすごい広々としていつも住んでるところ 1DK ぐらいなんでもうすごい快適に過ごせましたあとやっぱり朝起きた時に外に出るともう空気の質が 違, 違, うく違ってすごい気持ちいい1ヶ月でしたね あ と, あとはあのここに朝昼晩食事でここの給食でお世話になったんですけど他の病院と比べて給食がおいしいなっていうあの最初1日目食べた時にそれをいろんな先生に褒めてました「褒めてましたね、<笑>ここの給食おいしいですね」っていうふうに言ってた気がします。 熊本に残るか外に出るかっていうのをすごい悩んでてあの地震が起こった後にい や, やっぱり地元に最 初, の初期研修の時から残ろうという思っていたんですが、まあ、地震からある程度月日が経ってこう実際に働いて現場に出てすごい実感したことはもっとこう自分のスキルを磨いてでそれを。 地元であるる熊本に持っっててれるんじゃなないいのかなっていうのかうをすごい働き出して考え始めたのでえっと来年からの専門の方に進んでいくんですけどあの僕は眼科の方に進みたいと考えてるのでそのスキルを磨くためにまず関東の方で修行してそれを熊本に還元できたらなと。あ, あわよくば あ、そうでも還元できたらなと思ってるので、その時はよろしくお願いします。